ああ、楽しかったか不安でおかしくなりそうだったよ。何か進展はここはムッション中より悪が多い。街に詳しいやつが必要だ。よし、待てよ、待てよ。あ、あいつだ。オッケー。音楽業界のイギリス野郎だ。確か、ケン・ト・ポール。街のあらゆることに首を突っ込んでる。やつなら仏の行方を知ってるかも。いつもマリブクラブにいる。行ってみる。 気をつけてなどこから来たの君みたいな子を探してたんだイギリス人の探しているケント・ポールといえばここらじゃ夢なんだぜなんだって面倒見てあげるよ遠慮しなくていいティエナ・ハニーおいおいおいおいケント・ポールか 俺はローセンベーグの友人でローセンベーグローセンベーグあああのダメ弁護士か無実の人間すら死刑にしっちまう<笑>もう一杯くれお前も似たようなもんだ聞け20キロの薬と体験が消えた薬まぬ、あ、けだね知ってることを話せおいおい怪しいのはワシントンビーチのホテルのチェフだキッチン薬を売りさばいている 最近妙に羽振りがいい行って確かめてみたらどうだもちろんだまた来るからなああ あ, あいけいけマヌケ次はただじゃお金もう一杯だあのやりまんどこに行ったんだおい何見てやがるお前に用がある俺に花よカスヤロ 勇ましいね。もっと殴ればまた喋り出すかもな。お前もやられたいわけかっかすんな。目的はあんたと同じだ。何がだ言ってみろ。あんたの金と死んだ兄責の役さ。今手がかりが消えたとこだがね。アクシデントだ。消えろ。おいおい。そうジャッケンにすんなよ。これもなんかの縁じゃねえか。 お互い背中が寂しいだろ俺の背中は心配無用だ。そうかな受け取れ。ついて来い。俺はサグリを入れてみる。何か分かったら連絡するよ。